ししかつきましたメグと一緒に回そうキラーはハントレスか トリの発電機あるなこっちに来てるうん近いぞ走りすぎてバレた。 突っ込んできるのはやばい。 先回りされてる。 うちなる力で治療しとこうやってくる治療は後にして発電機触るか定員インオーバー あと1台誰か回してくれてるか最後の発電機が見つからないあったごめん遅くなった俺の言うのを使ってくれあれ現れない元気になりました えー、メメント持ってきてたできれば肉壁入りたいけどどこかわからないしまった2人で出てればハッチ脱出いけたのに ジェイクごめんなー。スティーブ・無事だったので、ね、ててくれたのありがとう。